無料でフィギュアをゲットするぞミッション全28社でカタックさっていきたいと思いますオラァァお本番おァ お, お, お, お, お、結構落ちおぉよおっしよしよしよしよしよカメラ OK! 冗頭 OK! ヤクショ OK! よーいスタート、OK、どうも皆さんこんにちは監督ラボの監督です皆さんクレーンゲームはしますか自分のお金でクレーンゲームをしたことが一度もありません そもそもゲーセンって家族連れやカップル、オタク、転売屋勝手な思い込みがありましていずれにも該当しない監督には接点がない世界でしたそもそもカラオケ、ライブ会場、パチンコ屋うるさいこところが大嫌い映画館は覗きます一般的な商品って対価を払い手に入れるというですねお金を言える絶対にもらえるとはわからないもしかしたらいくら注ぎ込んでも手に入れられないぬまる無駄なお金と時間は使いたくないそんなわけで2021年鬼滅の刃にハマりフィギュアと言ったらゲーセン 興味が湧きました。監督なんですけども、いろいろと YouTube でね、獲得できる攻略法ですとかをたくさんたくさん見ました。100本ぐらい見たかと思います。そして自分の財布の中からお金を入れましてやりました。そしてゲットしたのが、こちらです。 お昼猫をゲットしました。自分のお金で初めてゲットしたものでした。撮った時はね、もうめちゃくちゃ嬉しかったです。まあ、でもね、監督ポーカーがしたんで、でですね、監督の師匠であります、煉獄教授の、うちのフィギュア欲しい欲しいと思っておりまして、一回確か100円だったかなチャリンと入れました。取れません。チャリンと入れました。ありません。こうかなこうかなこうかなそこで気づきました。ここでやめたら、ここまでの意味がなくなる。 時間、お金。まあ、そんなわけでですね。まあ、最終的に台風の中の100円がなくなったので、読めました。まあ、それからですね、まあ、トラウマではないにしろ、実用的なことが好きな監督はですね、確実に手に入るメルカリですとか、ヤフオクなどを使って購入するということになりました。はい。ただですね、これをゲットした時のね<ス>、みたいな、その日を境に、行くには行くけども、お金を使うことがバタリと止まりました。というわけで、それが解消できるスマートフォンのアプリ、クレーンゲームです。他のプレイヤーの様子をずっと見ることもできるんで、実際のテンポでね、こうやって見てたらさ、 何ですかずっと見 て, ても何も言われないあとねアプリ1つでピットしたら正面横2カメをすぐね何回も何回も切り替えることができるそのクレーンゲームにハマりまして。 まました全28社でやっておりますすログインすることとによよっってポイントトががももららたたりり無料チケットをすするるここでできるんですよこちら監督、調べてきました。店名だったり、貯めているポイントの数だったり、今、ポイントがですね、期間が来たら減ってしまうというやつは使っちゃったんですけども、それ以外今、溜めておりまして、今、動画のために一気に全部放出していきたいと思います。約2、3週間貯めておりますね。片っ端からやっていきたいと思います。で、監督が今欲しいものがです鬼滅のチョコ乗せです。買いました。こういったこのおにぎりを持っているチョコノせをね、たくさんゲットしたいと思いまして、あとは監督の代謝 等分の花嫁最近、初音ミクのフィギュアを購入しまして、めちゃくちゃクオリティが高いこちらですね。レーシングミクフィギュア。このバッグとかもめちゃくちゃリアルじゃないですか。こんな感じのフィギュアとなっております。そして、あとは、ハーバースデーのこのミク。このクオリティがね、めちゃくちゃ高いです。青から生きのこういう感じで、このハッピーバースデーそして、あとこの髪の毛のブルーからこのクリアパーツに変わるところか。あとこれ結構でかいんですよ。こんな感じで、ね、初音ミクのフィギュアもあればね、ゲットしていきたいなと思います。もちろん、必要なものはいりません。 自分が欲しいなと思ったものを無料でゲットしていきたいと思います見てくださいこちら24のクレーンゲームアプリたくさんやってきましたこれをですね片っ端からやっていきたいと思いますではまずタイクレからいきたいと思いますえまずこのタイクレなんですけども現在監督ポイントが2600ポイントあります安いものが1500からスタートできましてログインすることによって100から200ポイントもらえますねスタート、はい ログインボーナースはいです、ね、見てください、こんなにログインしてます。はい、というわけ で, です、ね、現在2700ゲットしております。これ、これ、これ、これ、肉。これが普通の一般的なクレーンゲームゲットできるメイクなんですけども、タイクレだと笑うバージョンがあるんですよ。で、これがね、タイクレしかないから高くなってくるんですよね。なんでこれが欲しいかなと、2500使うので、1回しかていません。スタート。 でキャッチまずは1個ねまあ1個取れればまあまあまあそしてはいああ2個い頼むぞよしいけ落ちんね落ちんねよ。頼むぞ頼むぞ頼むぞ頼む ぞ, 頼むぞ い, け い, けいけいけいけいけおけ。結構下へ行くなおっああ惜しい<笑>なんか行けそうだな<笑> いやー、ちょっと、やめます。で、次はですね、トルモもやっていきたいと思いまーす。セール機があったりとか、あと90秒だと動かし放題となっております。ナムコ系で、限定商品も出しております。えーと、やっぱチョコのせいこうかな。3回できますね。このレムいきたいと思いまーす。よし。多分この後ろを持ち上げて落とせば多分いける。じゃあ、いきたいと思います。これ3回いきます。オッケー。ほい。あ、ちょっと行き過ぎてるんですけど。お、これ、見てください。こういって、時間内であれば何回も調整できます。 よし、ここで。よし。1回目です。o けいけいけいいぞ、いいぞ。どういう感じに動くかだよ。ここは。はい。お、お、いいね、いいね、いいね。おー、なるほど。前に行ったね。いや、とりあえずあと2回頑張ります。ちょっと端に寄せてるかな。いけ。おれ。あー、難しい。鉄を狙う。 いけ ー, チャレツー次行きましょうじゃあ次は東京クレーンこちらです3日連続ログインするとチケット1枚もらいますチケット3枚あるのでこの3枚を使っていきたいと思いますデイクデイク欲しいそしてまあとりあえずまあ普通にいけるかおお揺れる揺れる お構、おー結構動く。あー、意味がない。時間差があるんでね。おぉ、でも結構端に、あー、でも真ん中行ってるか。行けーあー、ただのあがるだけだ。おお<笑>ダメだ。お、あー、いい感じ、いい感じ、いい感じ。これ、これ、こういうのが欲しい。よし、結構動け。動け動けおおどううどうああークレパラですね。GCP クレーンゲーム。 えこちらですねやっていきたいと思います3枚ありますよしこれいきたいと思いますこれ何んこれどってやるのこれああ い, いのかよしいけいっぱい取っちゃってオッケ ー, オッケーいいよいけおおー結構取れるよーし全部いけいけいけおこれいくんじゃないこれいくんじゃないめっちゃ取ってるよおらー <笑>えー、これちょっと待ってもうどうでもう全部やっちゃうい け,、えー、<笑>いけいけいけいけいけおおあー1個入ったけど惜しいわ終了ですさあ次いこう続きましてトレパやっていきたいと思います天玄さんいこうじゃスタートおらいいんじゃないいいんじゃないいいんじゃないおおおお そ, そっちいくそっちいくうおおあえっあ <笑>はいありがとうございました終了でーす次がですね、えー、クレーンゲームって書いてんですけどもこれどうやってやるのこれを取ってここに入ればいいってことやってみますかこっちあっこっちかえっ何何どっち取ったのおおおおおおおおおおおおおあおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお チャージしまダメで終了ですえっ、ー、とリフトルというものですねリフトルいきたいと思いますリフトルが結構ポイントあります1031で毎回ルーレットによって1から777ポイントをゲットできます77777こ777い777こい20ま あ, まあまあまあまあまあいいでしょうこれいくかよし頑張ろうたこ焼きよし横はいはいでこれはもう運用素だからね まあ1個だろうね入れ入れおっおわあいや2個欲しいなよしいけ頼むぞおああ惜しいあと1個横こうよしもう1回いこうよしいけいい感じだよいけああそっちじゃないあああと1回か2個頑張って1個かいけ頼むぞいけ あ、違う違うんだよカップトレいきまーすカップトレ570ポイントなんで2回ぐらいできそうですねたこ焼きいきましょうよしたこ焼きいこうえーとはいあとはもうこれ端から押しない端から端から押しない端っこ取って押しない一緒におああーそっち行ったかお結構落ちるおおおお お、お、お、お、お、お、お、お、いけいけああ、いいよいいよいいよいいよ、端からいいよ、もうコンテニングする二つ欲しいな、二つ欲しいな一個かい、頼むぞ、頼むぞ頼むぞ、いけあっ、くっ、で、だああああと一個横 ですバクレモバクレこの黒ネアンコ黒ネアンコモバクレ あ, こ れ, あこれ監督ですね無料チケットでお菓子系をゲットしましたフリーチケットはこのカテゴリーから入りましてチケット利用可能っていうのを選びますとおおお誰もいないねよしよし来ら、はい予告状来ましたじゃあやっていきたいと思いますはいこれ一回監督取ってますかねよしこの辺かなおらあー行き過ぎたかもしんないこれ微妙だな行けんのか行けんのか っすかしたギフトレというちょっとおシャンティな今1000ポイントたまっておりますボーナスチケットまたもらいましたありがとうございますこれが欲しいでこの辺あー行き過ぎたかああいい感じ刺さってるか頼む頼むいけおあいいんじゃないいいんじゃないいいんじゃないおいすかしとるやないかもう一回行こうおいいんじゃないいいんじゃないいいんじゃないはいはい いいね、ぶつかってるよいけアップはい終了でーす次行きましょう、えー、続きましてゲットライブこれでいきますはいはいはい音ないなこれ、はい、でうーんとおお結構すごくなこれとりあえずなんか方向間違ったかもおお動く動くあーなるほどよし わかった、ミーたぞ、ミーたミーた、え、これ取れんじゃね、もしや、え、これ、お前、これ俺じゃないぞ、これ。これ違うやつだぞ。これ俺じゃないな、次、ゴトン、やっていきたいと思います。九百四十ポイントあります。結構できますね。いけい、お、いいねいいね。はい、ちょっと行き過ぎたかも、あと二回できんね。お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、いいぞいいぞいいぞいいぞいいぞいいぞいいぞ。ここだ、そっちから行くぜ。ああ、微妙だ。もう一回ラスト、そのまま一気にガッといき、ガッと。 終了です。毛利ーーオンライン、え、635ポイント持ってます。ここまで行きつつの、あー、違うな。惜しい惜しい、あと1個。ちょっと待って、ロックが切れてた。というわけでですね、この毛利ーーオンラインは終了です。このクレーンゲーム、クレマスやっていきたいと思いまーす。こぼし玉でいくよ。こぼし玉、この辺でこぼしてやる。おいけいけ、それ入れ、それ入れ。それ入れよ。おら、いけ。おら、いけいけいけいけいあー、もう全部落ちるわ。全部落ちる。 止止まれ止まれ止まれ止まれ止まれもう恥かもう無理<笑>えクレーンゲーム JCM やっていきたいと思います JCM に関してはクレーンゲーム鑑定団というものですねおあっとっとっとちょっと待ってミスった<笑> い, やいいのか い, や い, い, いいのかいいのかいいのか全然ダメじゃんこ れ, え何こ れ, これ黒いの何この黒いの全然ダメじゃんこれおおおおああなるほどそういうことこれボールを当てろってこと いけあーお、えー、あーもう終了かやったれですねやったれいきまーすあとバッテリーは 2% しかないんですけどこれでラストですねゲームスタートおーっとああ全然ダメでしたねこれよいしょ橋渡しイエスイケイどれくらい上がるのかね 全然動かないてもうヘにョヘにョじゃないかよ。はいというわけでですね、早速続きやっていきたいと思います。やったりからですね。じゃあ行きましょう。はい。おお結構動く結構動く。ああでもいいでしょう。これはいいでしょう。ああおっとちょっと足りなかった。はーいえ。ポチクレですね。ポチクレやっていきたいと思います。ポイント不足で。 できませんでした次行きましょう、えー、続きましてこちらネッチ行きたいと思います行くぞーそこだそこだ真ん中か早いなテンポテンポ早いおっいけーああヘロヘロでしたヘロヘロキでしたギリギリ挟まったこれ透かしてないこれもしやあーあーあーあああ おいい感じで挟まったねあっいいいけー<笑>ダメだーヘロヘロでしたポッタリーナやっていきたいと思いますそれいっけー頼むおお二2つあ一個か入れ入れいけ あ, ありがとうございましたプラコレいきたいと思います行くかオッケー斜めにしおすいいよいいよいいよおいいんじゃないいいよいいよおっとちょっとやすっかりなかった 一気にもクルッとクルッとおーおおおすごい動きしたああダメでした続きまして最後の列で来ましたトルモンランドを行きたいと思いますよし天元さん行きますよしお願いしますおい行け あいいよいいよいいよいい よ, いいよこれいけそうだぞ頼むいけけい け, いけおっわーなあ、惜しいまぁ、あ、一番可能性あるんじゃないこれ。だって、二つ二つ、二 つ, つ欲しい。よしよしよし。一つかいけいけおっおっ天元欲しい天元欲しいんだおよしよしよしよしよ し, おし可能性あるよ可能性あるよいけいけ 天元ありがとどこいった一1個あと2回できるよおいいよいいよよしいけ無料ゲット無料ゲット無料ガーよしラスト頼む赤いけ赤に入るなるむぞ天元欲しい天元欲しいんだいけいけってなそっち行くやばい残り3つですよクラウドキャッチャーいきたいと思います おーちょうど入ってるところ見ちゃったおおめでとうございます こ, これがやりたいこれがやりたいんですよこれにかけるかもう何もないところでいくぞほってってってってっあーだめだもう難しいよラックロックいきたいと思いますラックロックもう深夜1時になりますよ頑張ろうレディーロック 2個取れるかな2個欲しいな2個欲しいな1個真ん中ど真ん中いけへいおおなんか惜しそうなんだよなよしいけあー頼むお願いします おわあクレーず<笑>、えー、ありがとうございました。ラストいきます !50 ポイントでできるゲームはありませんというわけ で, で、全部やったんですけども、無料獲得ならずというわけでした。お疲れ様でした。惜しいシーンは何個かあったよね。というわけでですね、また無料でコツコツコツコツ毎日ログインをして、ためて必ずや無料でゲットしたいと思いますでは、また次の動画で会いましょう無料でフィギュアを ゲットするぞ商品に商品におしっこしとれないかい早速やっていこうと思います探すのが商品の数がありすぎてもうおこれおおこれいい感じだなあかっカちゃんはっちゃん欲しいカッて こ, こチケット使えないやつかやばいあと 13% だちょっと待って待って待って待って次えー、ゴットンえー、じゃこのこちら昨日入れたばっかなんでちょっと設定をしなければなりません